はい、どうも、こんにちは、こんばんは、くぬににでございます。ということで、今回解説動画は、LINE アット。ま、なんか公式アカウントみたいなものを作れる、なんか、えっと、アプリですね、LINE の。で、ま、あなんか個人向けにえと作られている感じですね。なんか誰でも、これビジネスセンターとか書いてあるんですけどね、企業情報とかいうのを書いてあるんですが、えっと、個人でも使えるような、 感じの機能がいいっぱいあります、はい、まあね、あの個人でも解説可能、楽に解説をできるので、えっ、ー、とまあね、よかったら、えー、SNS、LINE 使ってる人いっぱいいるので、まあ、使ってみてはということで、まあ質問も来ていたのでね、はい、あのーえー、LINE アットのアカウントの立て方を、まあ、説明したいと思います。で まあ、このね、この URL、こ れ, これに載ってます、ちゃんと。で、ステップ1個人の LINE 認証ということで、えっと、LINE アット の, の作るときにこ、これが出てくるんですね。メールアドレスとパスワードを自分のまあ個人の LINE まあ、普段使ってる LINE のアカウントの情報が求められるので、それでログインしてください。で、で LINE, LINE アットの、アットを使う際のメールアドレスが、メールアドレスを聞かれるので、まあ多分このメールアドレスと同じでいいと思います。僕は同じにしました。はい、で、まあ登録 URL をメールで受け取ると。 で、まあ、企業のメールアドレスかとかいうの書いてありますけど、まあ多分、分あの実況やってる人とかで通知とかで使いたいって方は、多分個人用のメールアドレスになると思います。で、まあ、打っていただいて、で、えー、LINE ビジネスセンターに登録する URL が送られてくるので、その URL、クリックやらタップやら、まあ、何かして、まあ、ここに飛ぶと。 で、まあ企業、企業情報っていうか、まあ、普通に自分の情報なども入れたらいいと思いますでビジネスアカウントを作成でトップページのビジネスアカウントを作成するから作成し LINE アットの始めるボタンを押すとで LINE アット詳細ページからお申し込み 申し込みボタンから LINE アットの審査を審査に必要な情報を入力で申し込み後審査完了まで一般アカウントとしてご利用いただけますということでまあここから利用ができるとそういうわけですねはいまあじゃあ普通にこれをクリックしてはいまこんな感じでね出てきます 普通のメールアドレスカタカタって言って、パスワードカタカタって言って、ログインってやると、まあ、さっきみたいに、さっきの流れになると。そういうわけですね。こ、ここの流れになるというわけです。はい。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、このページの URL 載せておくので、えっ、ー、と、じゃあ、まあね、皆さんの良き実況ライフを願って、えっ、ー、と、この動画を終わりにしたいと思います。えっ、ー、と、アプリの方もね、えっ、ー、と、 普通にあるんで、えっ、ー、と、LINE アットアプリの、アプリより審査申請もできる、できると思います、多分。はい。まあ、普通にブラウザでこのページ開いて、携帯からでもね、あのこれでポチってやれば、まあ、いけるんで、はい。まあ、そんな感じでございますね。はい。そういうわけでございます。ということで、じゃあねー